この演武天まで届け皆様こんにちは小田原から参りましたスプラッシュモンキーズですこんな時だから前を向いて元気に行きたいと思います心を込めて踊ります応援のほどよろしくお願いいたします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 相模の国に生まれる今度は我らが示すは歓喜の神々さあ咲き誇れ四の目のもと春夏の孤独さあ舞い上れあなたに芽生える息吹の孤独 打ち手のラ<笑>すが潜在を縮むこのひとと